この度はご報告がありこのように動画を撮らせていただいております私は YouTuber という肩書きを持ちながら2週間ほど動画の投稿をサボってしまいました YouTuber という肩書きでありながらこれは自覚の足りない行為だったなと自負しております大変申し訳ございませんでした、えー、それに加え TikTok その他 SNS での投稿も えー、怠っていたような状態で大変申し訳ございませんでした皆様にご報告なのですがえー、ちょっと一時的に名前の名前を解明したいと思いますまあ、実際解明といってもタローアゲアゲのアゲアゲの部分を カカタカナに変えるっていうだけなんで「すけれどもな、まあ、なんんでで変えるのなんで太郎アゲアゲ」のひらがなが良かったのになんで変えるのっていう方もいられるとおられると思います、えー、その理由につきましては、えー、名前のね画数とかによって運勢みたいな仕事運だったり金運だったりってものが関わってくるんですけれどもカタカナの方が仕事が来る金運がめっちゃ上がるっていう画数でねそういうものがあったんですよ。 でまあ、本当かどうかわかんないけどとりあえずやってみようとりあえずやってみようってことでとりあえずカタカナに変えてどんだけね金が増えるか仕事が増えるかっていうのをねちょっとやってみたいと思って解明させていただきましたはいじゃあね実際6月半ばぐらいに、えー、名前の方を変更させていただいたんですけどもその後変更して1週間弱くらいで新しいお仕事が2つ入りましたありがとうございます まあこれはね名前のせいなのか自分の頑張りなのかわからないんですけども今後ともね頑張りたいと思いますので何<笑>卒、ね、よろしくお願いします YouTuber としての活動も忘れないように、えー、定期的な動画作成を行っていくのでよろしくお願いしますはいということで私からの報告でしたはいそれではまたバイ クソ